平成28年6月26日平成28年度の阿蘇郡市中大連サッカー競技が阿蘇市黒川の阿蘇市農村公園アピカで行われ阿蘇中学校が優勝しました大会には阿蘇市立阿蘇中学校一宮中学校阿蘇郡高森町立高森中学校と 南阿蘇村立南阿蘇中学校合同チームの3チームが出場しリーグ戦方式で熱戦が繰り広げられました。 1回戦では阿蘇中が一宮中を4対2で下し、2回戦では一宮中が高森、南阿蘇合同チームを破ったため阿蘇中の優勝が決まりました。 同じく26日には阿蘇市一宮町宮寺の一宮中学校体育館でバスケットボール競技が行われ阿蘇中学校男子バスケットボール部が優勝しました。 大会には、阿蘇市立阿蘇中学校、一宮中学校、阿蘇郡小国町立小国中学校の3チームが出場し、リーグ戦方式で優勝を争いました。 決勝戦となった阿蘇中学校対一宮中学校戦では阿蘇中学校が順当に得点を重ね、そのまま大きく得点差をつけ優勝しました。 各優勝チームの皆さん県大会での活躍を応援しています。